皆さんこんこにちは、サルです。今回もワークマンのチタン合金ペグについて続きをやろうと思います今回はワークマンのチタン合金ペグについて多くの視聴者さんから頂 い, いた質問に回答するために追加撮影編集しましたのでよければ最後までご覧くださいこのワークマンのチタン合金ペグ重さが 45g ということで同じワークマンのスチール単造ペグに比べると約半分の重さとなっています も, っともアルミ製のペグや アルミ合金のペグに比べると重たいのですがその点は前回までに強度の確認ということで私なりの実験動画もしましたのでよければそちらの方もご覧くださいアルミペグといってもユニフレームのジュラパワー250のようなものは相当な強度があると思いますので一概にアルミが弱いということではないんですが前回はダイソーで売ってる 23cm の Y 型アルミペグで確認もしてみました結果はご覧の通りです 実は前回の動画の後、実際にテントやタープを貼って確認した方がいいんではないかという思いがよぎりまして、庭にテントを貼って試してみました。その際、私が持っているペグの中では一番強いと言ってもいい、コールマンのソリッドスチールペグですね、30センチのもの、結構太いんですけど、こちらを使って、庭の硬いところに、今回はですね、ちょっと強引にペグ打ちをしたところ、このペグが折れるという事態が起こりました。 まあ、初めてのことでしたけど、あの、うちの庭ですね、以前、土の下に砂利を敷いたことがあって、その砂利に当たってしまうと、ペグを打ってもなかなか入っていかないんですけど、まあ、力づくでやった時にこんな風に折れてしまったということなんです。決して弱いペグだとは思ってないんですけど、今回はたまたまということかもしれません。ただ、同じ場所でワークマンのチタン合金ペグを使ったところ、スムースに入っていきまして、 まあ、これはワークマンのチタン合金ペグが直径が7ミリしかないのでコールマンのソリッドペグに比べると細い分石を避けて入っていくということがあるんだと思うんですけどそうした意味でも頼りになるペグだなと思いましたではそれから1週間テントを張りっぱなして放置した時のペグの様子を確認してみようと思います、えー、今日日曜日なんですけど実は先週の月曜日に張りましたのでちょうど1週間目ですね えー、その間雨も降ってまあ風も吹いて結構春のね天気らしいあの荒れた天気だったんですけどこんな風にペグはねしっかりと刺さっておりましてあの緩んで打ち直しをする必要もなかったですただおとといまで2日ほど雨が降ってたのでちょっと地面も柔らかくって手で引っ張るとね抜けるような感じだったのでぐるぐると回しながら持ち上げました ちょうど1週間刺さりっぱなしだったんですけどどうでしょうかパッ、うん、と見は、えー、大きな様子の変化は見られない感じですねなかなか優秀ですでは洗ってみましょう、まあ、表面とかね、えー、どんな風になってるのか泥棒として確認をしてみたいと思います春先なんですけどね もうまだあの 風, が風が強いせいでね気温が3度とか4度で結構寒い日が最近続いておりますあの皆さんもねあの風には気をつけてください一度暖かくなった後ね寒くなるとね急に冷え込んでね風邪ひいちゃったりしますのでくれぐれもお体に気をつけてくださいはい、えー、洗ってみましたこんな感じですね えー、もともと、ねあのー、地面から上に出てる部分については、えー、全くね問題はありませんまあチタンなのでね雨で錆びるということもありませんしこの辺りは安心ですで、えー、結構硬い地面に打ち込んだんですけどあの砂利がねある地面だったんですけど曲がってるような様子もなくで先端がですねよく見ますと少しこう なんだろう。やっぱり石をね、砕きながら入っていったのか、傷だらけみたいにはなってますね。砂利の中をね、私がね、ハンマーでね、ガンガン撃ったので、それでついた傷は、えー、いく分あるような感じですが、はい。えー、ただね、あの、強度的に問題がありそうな大きな傷とか、ヒビとか、曲がりは、えー、全く見られませんでしたね。 はいえー、こんな感じですね。ほ、まあ、本当に傷はねいっぱいついてますけど傷ついた部分がねさびが出るとかそういうこともないですしであと皆さんからですねたくさんいただいてるご質問でこの溶接部分が弱いのではないか溶接が外れそうで心配だそういうのをねたくさんいただくんです。で 私が見た限り、あの、まあ、よくね、この溶接は内部まで溶かして、しっかりとね、一体化しているように見えますので、その表面だけくっついたようなね、あの、茶地な溶接ではなくて、あの、工業的にね、技術のある場所でね、きちんとやってるように思うんですけど、まあ、皆さんの質問にね、回答するために、あえて、あえてですよ、引っ張ってみようと思います。 まあこれはね、もう絶対にね、あのー、皆さんはやらないでください。こういう力がかかることは普通はまずありえないのでね、明らかに人為的なんですけど、まあ引っ張れば外れるんじゃないかっていう、あれ何らかの表紙でね、壊れるんじゃないかっていうご質問が多いようなので、あえてです。あえてやってみます。まあペンチで掴んで、 結構ね、ペグの先端なるべく端の方を持ってやればテコの力でねあの溶接部分に大きな力加わりますので外れるならああ 外れるんですけど曲がるんだい弱くないよっていうかこれやっちゃうとここが壊れるからさということでご覧の通りですねああ<笑>あのフック部分がですね曲がるまで引っ張ってもフックが広がったんですけど、えー、溶接が外れることはなかったので。 もうねこれは完全にあの溶接の部分は一体化してるあの内部までね溶けてきちんと固まって一つの金属にね合体してると思っていいんではないかなと思いましたはいえー、曲がっちゃったのをね戻そうとして今度反対に曲がってね<笑>あの<ー笑>ぐにゃぐにゃなってます まあ、要はねこれぐらいあの溶接の部分はですねもう一切ピクともしない頑丈であるということがまあこの様子からもね見てお分かりいただけるんじゃないかなと思いますここは絶対弱くないねこれねはい私あのワークマンの回し物でも何でもないですよもちろんね<笑>あの自分で買ったペグで中まで溶けてくっついてる感じするよねきっちり あ, のただね、あまりにも皆さんからね質問が多かったので、まあ、見た目がねなんか溶接っていう感じなので確かに弱く感じる方が多いのかなと思ってあのやっててやみた次第ですあの溶接されたことある方なんてあんまりいないかもしれません私はねあのスチールだったら何度かね家庭用の溶接機でやったことがあるんですけどあの表面にねあの溶けた溶接棒の溶けた部分が付くだけだったらねそれは弱いんですよ。 であの内部までしっかり溶かしてね一回、えー、溶け込んだ上で固まらせて一体化するとですねもうそれは外れないんですねだから接着剤でくっつけたような感じのそのつき方じゃなくてもう完全に金属が一体化してるフック部分とあの本体の軸の部分が一体化してればですねあの少々のことで外れるということはないしそんな外れるような力を加えるときはですね別の部分が 壊れる可能性の方が高いんではないかなと思ってはいまあ私なりの個人的な感想ですあの工業的なね何か特別なあの専門の知識とかねあの経験があるわけではありませんのであくまで素人の判断ではあるんですけどえ十分に頑丈に作られてるんじゃないかなと思ったのでご報告でしたこの動画何かの参考になった方は高評価ボタンそれからチャンネル登録いただけると嬉しいです今回も最後までご視聴いただきありがとうございました